ようやく放送開始たな水原そうねカズヤんかカズヤん第1話の予告がカズヤんと一緒で本当によかったあのもしかして今レンのモードになってますもちろんじゃあ先にいいかな基本料金プラス指名料プラス次回予告30秒の高速料が発生するからご注意。次回の課の借りは元カノと彼女カズくんもいろいろ大変だ